皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。7月9日、動画配信しない人でも、配信モード設定が意外に使えたりするんじゃないかという考察です。例えばこの、周りの冒険者の姿を消す機能です。NPC の周りに冒険者がたくさんいて、どこにいるか見えづらいなんて場合に使えます。 非表示範囲を最大にすると、ここまで遠くの冒険者も消せてしまいますので、完全にオフライン感覚で遊べたりします。NPC の周りになぜか死体があったりするのがひどいネタバレだ。などと感じていた人は、この機能で便利になるのではないでしょうか。というわけで、もう一つのレベル上限解放クエストをやりました。玄場のレベルが100から110になります。多分強いです。これでバンマの塔なんかも楽になると思います。 とまあ、こんな感じで、意味深なストーリーがあった後に、無事に玄魔のレベルが110になりました。広場のアップデート情報にもあった通り、玄魔の動きがどのように変わったか、まずはバンマの塔で試していこうかなと思っています。果たして本当にくしゃらみなどの復権はあるんでしょうか。ごご期待です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。